Hey、man, where she is. Let me please come こアリサも時代劇は初めてじゃない シ、well, huh? so、リオカンティミ m スターありそうなんですけど。 可愛い子役時代の桃子ちゃん先輩のお宝写真がそれはもう山のようにあるとかへえー、資料館なんてあったんだ桃子何度も来てたのに知らなかったよ you 桃子ちゃんの昔の写真が見られるの そうだね。どんな桃子の写真があるのか確かめておきたいし。変な写真があったら変えるよう言わなきゃ。桃子ちゃん先輩に可愛くない写真なんかあるわけないですよアリサが負傷しますだったらいいけど。あの建物が資料館だって。お兄ちゃん、ぐずぐずしてないで。早く でも歌は最高の自己表現だと思うのもうわゾワゾワするわーこの辺の時代劇の写真桃子ちゃんがいっぱい写ってるや桃子ちゃん先輩子役全盛期の写真が正ぞいですねこれはオナンゴ姫の楽屋写真ですよすごい お兄ちゃんって本当にこの業界のことあんまり知らなかったんだね別に大したことじゃないよ他にも有名な人といっぱいお仕事してるしでもこうして見ると懐かしいなあの頃は別に 何も気になったりしてないよ。それよりもも子、なんか飽きてきちゃったから、先に外に出てるね。も、もも子、一応お兄ちゃんのことは信頼してるんだから。プロデューサーさん、お話、終わったもも子ちゃん。Hey, 大好き桃子ちゃんは私の一番のお友達